今回はスラム奏法にチャレンジしましょう。スラム奏法をマスターするとギター1本でもまるでドラムが入っているようなリズミカルな演奏をすることができます。スラム奏法はパームでバスドラムの音を。指板を叩くことでスネアドラム。そして親指のスラップとハンマリングで細かいリズムを作っていきます。13章節目のゴーストの音は左手薬指と中指を芝にぶつけて音を出します。 17小節目からはリズムが変わって右手が少し複雑になりますが手順としてはダウンストローク、アップ、スラップ、ハンマリング、ダウン、スネア、アップ、スラップ、ハンマリング、ダウン、スラップになります力まずにリラックスして弾くのがポイントです